i o not going to d e Oh no. <laughs> I'm g o i to die. かれへん。 I went back to Vahu. Se ei voi varmaan mennä tohon、mm. <köhön> Ja nyt sille naureta Huono aika ehkä. Niin kun Japanin kasvejen menettäminen on kuitenkin todella paha juttu. Me niin...、ja、väännetään peistö tässä haavassa. Toisen poika. Formenolähden nostaminen ei ole ikinä näin vaikeata olla. Juuri tämmönen vastuuton aikuinen tästä kirjuusta on nyt tullu sitten, kun auttaa poikaa tämöisessä pienemä ja muodossa projektissa. That's back at those, eh? So, see about everything. 自殺が調べ尽くした現場ですもう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっているうちの情報網を使ってクゼを洗いましたもしクゼがあなたをはめた黒幕であればここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずですですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。<音楽>どういうことだ つまりあなたに殺しのぬれ衣ぬを着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます、うん。今、私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあなたはここに。ええ。ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。 マ島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたがそれでも想定の範囲内ですその割に織田は慌くってたらな、うん、小田さんにもまだ伝えてないことですが実はこの殻の一つもの所有者を見つけましたえ訳あってまだ接触はできていませんですがその人物をうちが抑え からの一粒を手に入れれば東島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになるこの土地の価値はそれだけの力を生むんですですから岸はあなたにはそれまでの間死なずにいていただきます無理な相談でしょうか 空の一粒の持ち主は。いつ抑えられるんだ。一日ください。ただし。他言無用です。たとえ相手が。錦山さんや柏木さんだ。だあんたを今、阿波野に売り渡せば。俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら。私はこんなところに。 のこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで。堂島組から。生き延びてください。キリュさん。 Oh. Ettei, mut, mut mm. Se on kiire niin joo, mikä ettei, mutta muuten en ole. Se plemi hän. Sitten、mm. on money bag.、Mm. へえな。 Pylläri, pylläri, kukaan ei varmaan yhtään yllättynyt tästä. Jotenkin suplutti, jotenkin suplutti, mutta hän käsit. Mutta minä! Niinpä tietysti. Kumma kun ei odoteta tätä sen omalla asunnolla. さん夜明けだ桐生は橘を渡さねって腹です堂島の親父につなぎうん親父 す。例の件ですがやっぱり切りはしますします。やざ立場のおりませんでした。道島組に切り替えたけじめはきっちりつけさせます。はいはい、ではかまいませんよね お前ののの兄兄こはは仕切りだだ俺は兵隊としててて働くだけでに、uh -huh. own... ついっるアニキ。<笑> それについては風間組にもご理解いただけますよね柏木さんどういう意味でしょうモドといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです堂島組でそのガキしますんのに風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ、うん、筋が通らねえ違いますか い, いえ どうしゃる通りですだったら <tos> Muuten ei laulan enkä. Olen oma itässä. Okei. Okei, näljä kudine. Joo, tämä juoniin nyt. Kuka sen sen murhan ojjeristäne? Mun Veikkaus on avannut täältä tällä hetkellä.、Mm. <tos> Okei、okay, hyvä homma. Ääneärvästi toi menee kujalla. おい、人集めてこい。キリュウを見つけたってっ町い。中逃げ場はねえってわけか。おい、分かってんな、キリュウ抵抗したって無駄だ。おっつけ、ここは、道島組でごったがいつ。逃げりゃ死ねえぞ。こっちは一人だ。遠慮する気はねえ。好きに暴れさせてもらうぜ。 どうまでして死にたかねえかみっともねえ裏切り者が身のゃごちゃごちゃごちちだご崎はごちゃ分で来い Okay. もう逃げ場はない一分で来いって<笑><笑><笑><笑> ヤクザに追われてるんでしょあんたそんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよあんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかないあかろうけどなにうちの店ちょっと作りが特殊でさ裏から下水道に降りていけるの 誰にも見られずにこの辺りから離れられるなんで俺を助けるあんたを追いかけてんのが道島組だからいつも偉そうにしてさあそいつら好きなやつなんてこの町にはいないよそれに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないし。 まほ、あ、かにあてがあるならいいけどわかったじゃあこっち来てもたもたしてるとやつらに見つかっちゃうよ 確かにあんたの店は変わってるうんこんなとこに出れのか店の前のながアギじゃなかったみたいね何におびえてたか知らないけどこんな抜け道用意してさにおいは我慢してこの先はどこまでつながってる劇場広場の方につながってるみたい わわざわざ確かめたことはないのでもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う出なきゃ抜け道に使えないものね今頃堂島組はうちの店の周りに集まってきてるだろうからこの道使ってうまくやればどこかに逃げ込めるんじゃないああ助かったありがとういつか町を自由に歩けるようになったら ごめんね。たぶ、yes, そんなにいいわ、コーナー。ねえ、ど <notch>? う <uç> <で>したらいいか。<Happ 嗯> Shot、yeah. them. Käytään paretta praktiikkaa No, voi ei ole hevosia niin pitää käyttää motorikyjärjää Rintit on vielä päässä 向けたのかお前に一ついいことを教えといてやる極道ってのはなボクシングとは違え喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよああそうだろう 極道の世界に慶応はねえ俺はマーキュリー指の一本や二本巻くそうが天野や渋沢に頭取られようがそんなことは構えしねえんだ命ある限り何度でも這い上がってやるだからよてめえみたいな半端もんが Ei toi varmaan ne järjestäneet、Sinä、se muuta vaan. vaan. Se on vaan henkilö kohti. Ouch. Päähenkilö ollaan nyt ranne murtunut ainakin kaksi kertaa. out.、No. や後するぞ今俺をここで殺さなかったらなさっきあんたが言った通り俺は極道を張り続けなかった半端者だ風間のおやさんはきっとそれを見抜いてたから俺が極道になることを許さなかった 本門の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろうそれでも俺は半端者なりの意地最後まで貫かせてもらうキリウてめえあんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな ギリアやっぱクレアーキはしくじったな何をしてるんだあんた見れゃ分かんだろ踊ってんだよあ<音楽>ゆうべはなんで電話しくなかったんだよどうしおめえからも電話待ってたんだぞ 何つまらなそうにしてんだおめえもこっちで一緒に踊ろうぜキエリア何を言ったんだあんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか用がねえなら行かせてもらうあんたのお遊びに付き合うつもりはないまあ待てキエリア 感 謝, してんだよ感謝風間の頭にクゼの兄俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた本当おめえは俺にとって福の神だ俺はなきリおめえを心の底から 助けてやりたたいと思ったらどうせここでだってもうおめえに逃げはねえ話ぐらい聞いてったらどうだ 話ってのは何なんだいやよついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによゴルフ行ってきてな甲州カントリークラブすげえいいコースだったよ何の話だおめえは知らねえかもしれねえがゴルフ場ってのは飯がうめえコース回った後のカレーとサウナ あれ覚えちまったら世の中の他の遊びが馬鹿らしくなるぐらいだ<笑>。世間話を聞くつもりはねえ早く本題を言ったらどうだやっぱりおめえさんは青いね。世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによまあいいそのゴルフの帰り寄ってきたよおめえと 西木山の実家にまさか風間の頭が面倒を見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思ってたがあれは犬小屋だなひまわりだったか初老の園長さんお元気だったお前ひまわりに何したんだまあ落ち着けって何もしてねえ 風間の頭の関係者だっつって百万ポッチ小遣いやったら涙流して喜んでたいい人だなあの園長あわなお前フフッおめえもう自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ とまあ、そういうことだ今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよおめえの友人関係から住んでるアパート行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたら<笑>まあ悪く思うな昔から堂島組には役割があってな 首の角野は風間組喧嘩番長久世剣道会面倒な事務方は渋沢組そして俺は生涯つまり脅し担当なんだよ 俺ら崩れたはトアチヤ極道としての生き方なんざどうでもいいと思ったらいい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばすたまには女もつまみ食いしながらな俺にとっちゃ極道なんて食用はそういった人生を楽しむための手段に過ぎにこっちに来いやキリア あの不動産屋、やジ島らを俺によりゃおめえは勝ち組一生楽しく暮らせるそして売らなきゃ惨めに信じ合うだけだあの犬小屋から錦山と一緒に必死に入ってたばっかりなんだろうん人生無駄にする必要はねえ な、ね、脅しってのはそれだけかおめえ君<笑>話にならねえよ と同じになるぜこの店の前には100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてるこれでも俺仕事に抜かりねえんだなさあどうするキリュ表に出て蜂の巣になるかそれとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか答えはおめえに決めさせてやる ああどうする<笑>決まってんだろう俺は行く何あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが死ぬか生きるかは大した問題じゃねえ何言ってんだぜ、ね、あんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ俺は 好きか嫌いかで決めるだけだ俺が行く理由はただ一つあんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだなら撃たれる方がまだマシだ どうだい やおめえが見つかると思ってたついてたよ錦分かってんのか俺に関わるとお前もやべえうるせえこれがお前を助けてやれる最後だ街中どこ行っても組の連中が張ってるとにかく今はカムロ町を出るしかねえぞどこに向かう気だとりあえず都内を出るそれでもまだ気は抜けねえが 時間は稼げるだろう。 桐生。キリュ 適当に車走らせてきただけで もう返せなんて言わねえそうかよく味わって据えよ兄弟そいつがお前の 最後の一服だ何の真似だ悪ふざけにしちゃうたちが悪すぎねえか<笑>なあ兄弟いい加減にしろってうるせえもうこうするしかねえんだよ<笑>なんでこうなっちまったんだろうなどっから歯車がずれた 組のの命令ってことなのか錦そんなんじゃねえうん桐生お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってるそれをとことん死なねえように殺すんだ生かしたまんま できるだけ長く苦しむようにだ生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられたあげくそして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ俺はな桐生兄弟として おめえにそんな死に方させられねえよ堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだキユ組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ極道には時効もねえお前も分かってるはずだこうなっちまった以上 俺も極道としてはもうおしまいだ風間のおやっさんもなけどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる人思いに知らせてやれる今俺にできんのはそれくらいしか。 すまね兄弟お前にここまで刺しちまったのは俺のせいなんだな<笑>兄弟頼みがある<笑>俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして いつか組でてっぺん取ってくれ約束してくれ<笑>頼んだぜなんだよ<笑>こっちみんな 情けねえこと言うんじゃねえそんなんじゃてっぺん取れねえぞ<笑>どうしたしっかり狙えよまだ死んでねえぞ。 打ってるわけねえよやっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメ だ, めだ国道として俺なんか今まで生きてこれられたのもおめえがそばにいたからだ俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端ない味がねえんだよ俺た 同じさお互いまだガキだってことだ<笑>つまらねえ火種つけちまって世話になったおやっさんにも迷惑かけてそれで死んで片付けちまおうなんてよ極道がどうとか言う前に結局俺は。 半端なガキでしかねえ俺だって人思いに死なせてやるなんて生きたくせにマジでだせえよだよなでもいつまでもガキじゃいられねえキリアやっぱり二人で何とかして錦 今日ここだったことは全部忘れろ俺も忘れる俺は行くぜどうするつもりなんだカムロ町に戻る俺にはまだやらなきゃならないことがあるんだダメだってキリュウおめ本当に殺されちまうよ いやお前にもらった命だこれでどこまでやれんのかこの目で確かめてやるジジェッ錦まず俺からけじめつけさせてくれお前とはこれまでだ 今日限り兄弟の縁を切らせてもらう<笑>こっから先お前は二度と俺に関わるな